このスキロの残り2分はお前たちには何ができる本気の思いを本気の叫びを避け続けて、本音をしまう、そんな自分を。